皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年9月17日、ローソンのマイレージキャンペーンを完走しました。私はこの1キャラだけなのでこれで終了ですが、複数キャラのために周回プレイされる人は頑張ってください。食べきれないチョコレートは引き取ります。できればサシャがいいです。 昨日交換したトリニティの探検ですが、チャガナのリストには非対応でした。なので、これはロックをかけて倉庫に保管するしかないのかと思い込んでいましたが、代理人さんからいくらでももらえると右上で教えてもらいました。というわけで、アイテムリストには載せましたので、安心して捨てられます。今週のパニガルムフィーバーも無事に10回終わりました。強化効果もりもりでフルぼっこにされる次元竜さんが本当にかわいそうでした。